はいということで、くぬににでございますのも。どうもえー、セカンドチャンネルの撮影なんですが、えー、っとですね、まあみんな知ってると思いますがっていうか、まあ、あの、前回ね、えー、っと、公開した、えー、っと、セカンドチャンネルで公開した動画は、えー、っと、秋田というわけで、まあ秋田に、まあネットで知り合いができた、なんかいっぱいいるっていう、そういうね、あの、ことがあったんで、まあ東北でね、 なんかおフ会しようっていうのもまあ前から言われてたので秋田に行ってきたと。でまあなんていうの、ね、いろんな人と会ってきましたよっていう感じの動画でしたがまあそれに関連してもう一つ動画を作ってみようということで、えー、まあ今回の主役というかまあまあ僕はねあの人間的な主役ですがこれ。 ものですよ、もの。ものの主役。うん、金満っていう、金満っていうお菓子なんですけどね。はい。まあ、そういうお菓子がありましてですね。秋田の、なんか、すごく有名なお菓子らしいです。で、まあ、それでなんかね、なんか。 まあ、ちょっとその会うメンバーでちょっと LINE グループとかも作ったりしてねまあなんかいろいろやってたんですけど聞くところによると CM が特徴的だというなんかね地方の CM って面白いの意外とあったりするそうなんか微妙なシーンが面白かったりするんだよねでその CM の CM 中に えっと、僕ちょっとあの YouTube で見てみたんですけどあこの概要欄概要欄貼っておきます、ね、であのどこがどこがね面白いんだろうっていうでまあ LINE の中で聞く話にはなんか28個っていうのがちょっとキーワードみたいな感じなんですよそうなんかねそういきなりちょっとクヌさんは金満28個食べれますかみたいな LINE がなんかねなんか来て なんだこいつ何言ってんだみたいな感じで思ってたら、なんかそういうのが、なんかネタとしてあるみたいで、で、まあ、案の定そうだったと。僕、この目で、この目でね、見たんですよ。そうそうそう。えっと、まあ、ちょっと、あの、何て言うの、著作権の問題で、あの、音声だけになるんですが、一応、一応、ちょっと撮影あ、あ再生しますね。28個バージョン。 さっき聞こえました。28個食べましたっていう。あの、黒人さんがなんかそう言ってるんですね。その、28個食べましたって<笑>。っていうね、そういう、そういうなんか、あの、外国人独特の、あのー、まあ、感性、感性なのかな<笑>よくわかんないけど、まあなんか、とりあえず、うん、その報告いるかみたいな<笑>。 なぜ 28? みたいなね。そういう感じで、なぜ30じゃないという。<笑>なんか残してるよねみたいなね。<笑>いろいろ突っ込みの頃あるんですが、僕、一応買いました。金満ね。さっき見せたけどね。一応パッケージこんな感じ。こんな感じになってます。で、えっ、ー、と、何個入りだっけとよ ?40 個 ?40 個入りだったような気がする。うん ちょっと1回開けてみます こ, うこんな感じでねこうちゃんとパッケージもご丁寧にやってくれましたよ。うん、秋, 田秋田駅のとこで買いましたそう一応秋田秋田を満喫するならばこれも買って帰ろうみたいなねことを思ったんでちょっとお菓子ね あんま崩したくない派のああもう崩したくない派の人間なんですよねとか言おうとしたらもうこんなビリビリになっちゃったほらほらほらもうあーあー<笑><笑>というわけではい金満でございます金満<笑>、ね、金満本舗本当に会社自体もう金満って言うんだねはいもうんかいろいろ なんか紙がありますね。はい。これですね。こんな感じで入ってました。ちょっとカメラ、カメラのまんまじゃちょっと、見れないんで。えっ、ー、と、毎度お買い上げいただきましてありがとうございますって、まあ、毎度じゃないんだけどね。<笑>すいません、ちょっとまだ1回目ですみたいな。えっ、ー、と、秋田メーカー、金マンは、 ほんのり上品な甘さの風味豊かなお菓子です素材を吟味し手作りの味わい豊かに卵の入った白あんをえっ、ー、と蜂蜜、えー、卵を贅沢に使った皮で包んで、えー、ふっくらと丁寧に焼き上げましたとそういうお菓子らしいですね、はい、で、えー、ご家族の楽しい語らいのひとときに 親しい方へのお土産に、金満マンの爽やかな甘さはいつも笑顔の輪を広げると存じますと。広げることと存じますと。なんか、すごい上品な感じですね。金、え、満、ー、マンは作り、うん、ンンは作りたてが一番です。すいません、なんか保存な、一、まあ、日二日してましたみたいなね。<笑>はい、ちょっとね。うん、っていう。えっ、ー、と、 お早めにお召し上がりください。なんかすごい申し訳ない気持ちになってきた。お早めに、<笑>ちょっと待って。同じとこ読んじゃったよ、もう。はい。えー、なお、えっ、ー、と、お気づけ、お気づきの点でいいのかなお気づきの点がございましたら、お申し付けくださいませ。店主という。店主店主店主の人がそう言ってるみたいですね。うん。なんと、なんと丁寧な。 売店が、えー、と JR 秋田駅のトピコ店 と,、えー、と市の公営の、えー、駐車場店そして本店秋田店っていうところにあるらしいです金満 そ, そこで売ってるらしいです、はい、で僕はあれですねあの JR 秋田駅のトピコ店で買ったんですねでまあどういう感じになってるかがまあ一番気になるでしょう ま、こういう、こういう感じですね。こういう、こういう、お前そんなに買ったのかみたいなね、はい、ツッコミあるかもしれないですけど、28個っていうことで、えーと、これは、30個か。30個あります。で、この黒人さん、28個食べましたみたいなね、感じで、ちょっと、俺食べたんだぜみたいな感じに、まあね、 言ってたんで、俺ちょっと、俺は30個だから、みたいな。俺30個食べました、みたいな感じで、まあ僕、言いたいんで<笑>、言いたいんでっていう<笑>、まあ別に<笑>、まあまあまあいいんだけどね<笑>。うん、っていう。ということで、まあ、金万マン、食べます。30個<笑>。絶対お腹パンパンになりますね、こんなの。うん <笑>こんなのって<笑>絶対最後の方あおいしいんだけどおいしいんだけどすまねえっていう状態が生まれますけど頑張りまーすというわけでねはい早速はい一つ目一つ目うんうんうん 確かに上品な甘さですなんていうのうーわん甘っていうわけではな、ね、い甘さ控えめないい和菓子的な感じですねうんうんああいいっすぐなこれはい 2つ目です、つつ 目, 二つ目、ね、うんあのね食うのはいいんだよ食うのはいいんだけどさすがにね俺でも口が2つないから喋れない<笑> 食ってると、ね、うん。というわけでちょっとまあ途中途中を見せつつカットカットでいきますはい3つ目です。いやー変わらずうまいです。3個目でも変わらずうまいまだね。うん、待って30個入り買ったんならなんで逆に2個残したんだろう それ思うわ、うん。んでっていう。一つね話すると今日もう今ねもう日付変更手前ぐらいでまあいつもはねちょっとツイキャスのラジオをやってるような時間帯なんですけど な, なんでこんな時間になっちゃったかってあのこの前 あのこの前っていうかもう今 日, 今日なんですけどさっきまであの僕大学の部活の新刊やっ て, て、うん、それでちょっとテンション上がってるんでこの勢いでこの勢いで<笑>その顔やめろっつってね、うん、そうこの勢いでもう動画撮ってやると思ってでそういや決まったわっつって。 二十八個食べれるかなみたいな。いや多分言って三十個食べます。う ん, うんとこれが五個目ですね節目です六分の一、うん、たまにさ。 そうちょっと姿勢良くしないとね顔が映らないっていう<笑>カメラの位置っていうね<笑>、うん、ちょっとしゃ撮影者いるとねまだ違うんだけどちょっといつも撮影をお願いしているハッピーがね今日ちょっと「ごめんいけんわー」っつってそう金満「金満ちょっとまあ弱がしだから気持ちが」つって言っても「いやーごめん無理だー」っつって。 それでねちょっと今今日は一人で撮ってますあ言っとこうかなとりあえずあのこれは飲ませてあの<笑>まあいろはずだけどうんいろはずのあの梨<笑>飲み物は飲ませてさすがにねあの 金満ンンンンちょっとパサパサになってくるうん<笑>パサパサになってくるでこういうのってあれだよね喋ってないでパッパパッパ言った方がいいよね多分ね、うん、これ6個6個目6個目どうだろうなーこれ俺の腹の 要領で行けるののかっていうねあの僕すっげえ就食なんっすよ。うん、でちょっと秋田旅行を機にちょっとうまいものがあったからちょっとね太ったんです。でもうその勢いでその勢いでもう金満でも太ろうかなって言ってねこれ6個うん。 あのね、お腹いっぱいではないんだけどていうかパサパサってくるねうんパサパサするのせいで、ね、どうにかないばまず全然入りますうんっていうか黒人すげえな意外と大量にあるぞこれ28って多分3030 30いけるか 30? うん、この数30かねまあ今ねちょっと下に下に金丸置いてるんですけど、ねえっとね、今, 今どんな感じかっつうと こ, こういうこういう感じすこういう感じこれを全部一人で食べるっていう多分 こ, れこういうことどんな食いしん坊でもやんない気がするけどねいややるかいややるか 俺の知り合いになんかやりそうなやつ一人いるっていう<笑>、うん。まあね、はい。まあ、その、その知り合いを皆さんが知る良しもないので、何も言いませんが。あ, あ金マンだー。<笑>ほんとさ、それしか言うことなくなって。<笑> うん。禁盤です。もう語彙力の崩壊がね、早くも7個目 ?7 個目で起きてきてるっていう。あ、これ7個目です。うんうん、7個目です。はい、これ、これ7個目ね、うん。これ全部食べ終わるまでに、あれかなちゃんと、カメラの電源持つかな さすがにそんな時間かかんねえかなんかね皮がねバームクーヘン的な感じの味がする気がしてきたでバームクーヘンって口パサパサになるじゃんうん案の定パサパサになってる今水分があってなってる っていうか今若干しゃべる口だけ動いて食べる口動いてない的な感じはあるけどすいませんちょっとカメラ調整しますねはいすいませんカメラ調整し終えましたねまあちょっとちょっと絵が上すぎたっていうかそうフレームフレームが上えすぎてちょっと 口がちょっと見え隠れするみたいな感じになってたんで。それをちょっと調整しました。これつらっ<笑>。待って、早くね、俺。早くねえか、俺。あ、早。ダメだな、俺。<笑>まあ、失敗、失敗しても許してください<笑>。 <笑>これこれはちょっとあの腹のキャパ的に有言実行ができなかったっていう、ねうん、まだできるつもりではいるけどこれ今何個目だったっけ六8個目え待ってあの黒人さんやばいなどんだけ飽きずに食べたんだ もうよっっぽどうまかったんだろうねうん喋る口はいいからくく口動かせっていうね、うん、そんな感じはあるけどあわやばいえー、これ半分も食えねえぞ俺 303030! 30? 30? いやー半分か半分か半分もきついな30だと。 なんか変な髪型になっちゃった。変にいじったから。おっと、ゲップが出たぞ、今。ちょっとゲップが出かかったぞ。あ、やば。これ意外と腹にきますね。うん、これ絶対ね、甘いの苦手な人、ちょっとではもう甘いとちょっとやばいなって人は絶対無理です。多分 1個目で、あ甘いってなる人もいるかもしれないですね。はい、いるかもしれない。た、う、ぶん多分、まあな、名前では別にたぶん出してもいいんだけど、そのそのっていうやつがいるんですけど、ゲーム実況やってる。そう。あの、そいつはあんことか、なんか甘いのダメみたいな。そう。 だからなんていうの女の人にもらっても自分で食べれないんだよねとかいうコーをねまあ言うようなやつなんですけどそのそいつは多分ねこれ一つ一つ食べれるかなぐらいの勢いで多分甘いものダメですね。人の話もしていく時代だよね自分の動画で。<笑> 多分言うて俺とあいつの中だから別にこういうとこで語っても 俺, 俺も語られても別に何も思わないしあいつも語ったあ俺が語ったところでああそういうこと言ったんええぐらいだと思うのでまあまあまあ喋ったんですけどねいやこれ厳しいぞ俺9個の時点でもうなんかうん いいかなっていう。<笑>満腹つ、満腹な感が。やばい。新刊やってきた後にこんな動画撮るんじゃなかったね。うん。あこの後美味しく食べるんですけど。<笑>食べるんですけど、多分。うん。9個で終わる。<笑>うん。これさすがにね。 うん、甘いものは無理だね。すげえわ、あの黒人さん。<笑>すげえな。いや、よっぽどうまかったんだね。いや、多分、やらせではないよ。多分ね。うん。いや、誰にやらせって言われたんだよって<笑>思うかもしんないけど。うん。多分、やらせではないよね。 あのあのスマイルというあのなんか素振りというなんかもうやべえうまかったーみたいな感じでもうすごいいいね感じで「僕は28個食べました」って言ってた、ね、<笑>こんなこん な, なんだったかわかんないけど<笑>え「キンマンホンポさんすいません9個しか僕は食べれません<笑>!<笑>」<笑> 無理だって本当に無理だってっていうか俺が新刊後にこんな動画撮るからっていうのもあるけど無理だよ28は無理だわうんあのね期待してくれた方すいません本当にあのねえうん<笑><笑>黒人最強 真顔みたいな<笑>、うん、黒人最強っていうね<笑>本当に真顔ですよやばいなちょっともう今日今日今日ちょっともういいかなうんおーおお<笑>ダメだ俺多分ね俺の胃袋が小さいのもあるよあるよあるよ にしても皆さんやってみてみください金満28はやばいっす<笑>やばい っ, すってねやばいっすってってなんかあの黒人さんがやばいっすみたいな感じになっちゃうけどどんだけ腹のキャパが<笑><笑>今今ゲップでかかったもん今、うん まあそんな感じです僕はもうちょっと消食な上にしかも新刊もやってきた上にっていうなんかちょっといろいろな状況もありますがまあ<笑> 9, 9個ですけど9個でも頑張った方だと思います金まんっていうお菓子を知ってる人ならば9個もよくやったっていうはずですきっと食べいや美味しいからもっと食べれるわみたいなそういうのを抜きにすれば ね、ちょっとなんか秋田の皆様に申し訳ないような気もしなくもないですが無理だいや10個目いっとくかまさかの10個目いっとくか10個目10個目か10個目か10個目いきました。 なんんだだか3分の1待ってこれさ 2.8 倍食ったやつがいるってことで逆に恐ろしいよこれの2倍食ったんでしょよいしょさっさ いただきました秋田の銘菓ーー10個ねいっても15個とかが限界な気がする<笑>あのまずいとかじゃなくて普通にうん、うん、<笑>やばいな俺 お, お腹いっぱいになっちゃうといつものトークが発揮できない<笑>やべえ。うん すいません本当にこ れ, でこれでもう最後の宣言にしよう10個頂きました今日はい10個10個ねはい10個ですであ10個ですっていうかここねえっと元から30個入りでで元からねこ こ, ここにここに入ってた分があって。 でここに入ってた分が10個えっと12で345678910みたいなそんな感じでダメだねいろいろいろい ろ, いろいろな要因が重なりすぎて<笑>ダメでした<笑>いや マジね、これ、これ、これ食べ、1個目ぐらいまではもう、いや、30個い、いきますよ、みたいな感じだったけど<笑>。見事な変わりようでしょう、多分。視聴者さんの皆さんは、もう、多分、いや、こいつ、こいつ、あんなに楽勝って言っといて、無理だったぜ、みたいな。しかも、なんか目標にしてた30個の3分の1で、みたいなね、こと思うと思うんですが、 あのやってみてください<笑>やってみてみい<笑>。本当にこれはこれはもうねやってみたやつでしかわからないこのきつさあの口がパサパサになるのは本当にまあまあなダメージがきます<笑>うんあけど普通にねあの12個を何ていうの12個をまあ何日か食べるぐらいだったらもう全然ね あの、美味しいし、あの、人にあげても、まあ、おーって喜ばれると思います。はい。そんなお菓子でした。で、まあ、ね、あの、秋田銘 ー, ーってとこかな。秋田メーカーさんっていうところの金マンでした。はい。ね。はい。まあ、そんな感じです。というわけで、えー、よく、えっ、ー、と、この動画、 気に入ってくくれた方は高評価、チャンネル登録、えー、よろししお願いしますでえっとまあツイキャスなどもやっていたりですねあとツイッターもやっていたりまあラインアットあったりであともう一つねあの NAS っていう団体を作りましたでまあ加入を加入してくれるよっていう方は僕に えーとまあ、ツイッターのゲームなり LINE アットの1対1トークで あ, りであったりとか、まあ、いろんな、えーとまあ、ツールがあると思うんですけど僕に連絡がつく感じのことをやってくれれば「まあ、加入したいです」っていうふうにそこで言ってくれればまあいろいろ手はずは整えるつもりではいるので、えー、まあその団体の方の加入もなんか。 あのしてくれる方がいればいいなっていう感じです。はいまあ、い ろ, いろよろしくお願いします。はい、この動画は終わりです。えー、まあ、30個食べれませんでした。はい、普通にね<笑>えー、10個です。はい、僕の結果はこんな感じです。ということで、えー、っと。まあ、じゃあ多分最後になんか変なカットから入って終わると思うので、じゃあねー。 僕は10個しか食べれませんでした。